ペンネームプラスアルファさんからいただきましたありがとうございます告白やプロポーズの時テンプレ的な会話ってありますよねはいよって今回は〇〇くんって好きな人とかいるのと聞かれた後だいたい告白される説を提唱します<笑>はぁーへぇ<笑>ーえどうなんだろうどうなんだろういや女の子ってね結構こういう の, あのいろいろやったりしてますから あのほらいろいろいろ例えばその例えばその聞い て, きてっだから何々くんにその<笑>あ学生の話の人好きな人いるのかなみたい私が聞いてきてあげるやみたいなタイプもいるじゃん、はあ。とか聞いてきてって頼まれて聞いて、はいはいはい、こいつ俺に気があんのかなっ て, ってこっちがねこの聞いた顔を好きになってしまうみたいなこともあるじゃないですか。あーだからこれはは絶対とは言えない 逆は逆男の子に「子がって好きな人いるら?」って聞かれたら「えー、なんやこいつ?」ってなるかもしれん最初はそういう印象でも<笑>だんだん気になってきちゃうのかななんかそのーえー、なんだろうねどうだろうでも聞かれてさ、まあ、どう答えるにしても、うん、ちょっと意識はするかもしれないねなんで聞いてきたんだろうまあ確かにその疑問はあるよねうん。 じゃあ正解です。えでも、こっでもこっに、そう告白されるっていうのは、また違うと思う。う気になるスイッチは入るかもしれないね、うん。ああだからやめたほうがいいよ、聞いてきてとか、私が聞いてあげるみたいに。自分で勇気を出して聞くのがいいのかな、うん。いい。ええー。<笑>絶対に。それがいい。